神奈川県人権提発センター、自転車です。 昨日ツイッターでね、安倍元総理が亡くなったのをすっぱ抜いた山口利幸と百田直樹は悪くないっすねって書いたらね、もう自転車見損なったとか、もうそんな人らだったのかとかね、そういう風にね、激烈に反応する人がいたんだけども、それは自転車を誤解してますね、自転車は一応、ウェブメディアなんで、まあ、報道機関と言えるわけです、で私も一応、ジャーナリストの端くれを名乗ってるわけです。そそうううするとやっぱりそういうね一国 国の総理をやった人が亡くなったっていうことをすっぱ抜くっていうことは、まあ我々も秋市でやりたいことなんで、そこをね、じゃあ、百田さんだったらダメとか、そういうことは言えないわけですね、まあよく言ってたのがね、そのいや、NHK みたいなね、ちゃんとした報道機関ならいいんだと、ね、百田なんて個人じゃないかと言って。 ね、お前はなんかネトウヨなのかみたいな風に言われるんだけどね、なんか僕はなんかネトウヨとか言われたりとかね、あとなんか共産党審判と言われたりとかですね、なんかもうその辺、むちゃくちゃなんだけども、まあ、僕はもう、自転者としてね、この一応ウェブメディアをやってるっていう、それ以上でもそれ以下でもないわけです、でその別にメディアっていうのは、何かしらこの免許を持ってるとか、資格を持ってやってるわけじゃなくて、ジャーナリストっていうのはみんな自称ジャーナリストなわけです、でそれは企業もあれば、個人もあるわけです。でその 新方法もそのねテレビも場合もあれば、も紙媒体も場の場合もあるし、ネットの場合もあるわけで、でそこをね、じゃあ、これはいい、これはダメって線引きするのは、それは不可能なわけです、じゃあ、一個人が SNS ですっぱ抜くのは、それは悪いのかっていうと、それを悪いっていう根拠はどこにもないわけですしね、それを悪いって言ってしまうと、結局ブーメランになってしまうわけです、自転車もこうやってね、ウェブで報道してるし、で報道機関っていうのは、やっぱり事件、事故を扱ってねで、なおかつ皆さんね、 いち早くね正確に情報を伝えようと、出し抜いてやろうっていうふうに皆さんね、もう頑張ってるわけです。 でそれはやっぱり最終的にはお金のためなんですよ、商業メディアですから、だからすごくまあ下水ことですよ、その人の不幸でね、もけてるわけで、でも仕事ってやっぱりそういう要素っていうのはあるわけです、この公園の掃除なんかをやってる仕事でも、やっぱり世の中の汚い部分を、ね、引き受けてるっていうところがあるんで、それはメディアもね、そんな綺麗なことばっかし扱ってるわけじゃないわけですで、時には一部の批判を浴びるようなこともしないといけないわけですね、それがやっぱりプロっていうものなわけです。もうその辺の辺、ね、飲み屋で話してるような ね、趣もないような話をするだけだったら、それは素人でもできるわけです。でもやっぱりプロっていうのはね、いやこんなこと。<笑> 聞くかみたいなことを人に聞いたりするし、いや、こんなことを書くかみたいなことを書くわけです、それについてね、そのことについて、まあ、世の中に興味が 持, 持ってる人がいればで、そのことで何かしらね、利益を得ようとか、あるいは、まあ、政治的にね、意味合いのあることだったら、そういうものはどんどん出していってそれ、そのことでお金をいただくっていうのがメディアの仕事なわけだから、まあ、そこをね、とやかく言ってしまうと、やっぱりブーメランその、どの口で言うかみたいなことになってしまうわけですね。で このあた り,、ね、りはもうこうメディアリテラシーの話になってくるんですけども、やっぱり最近良くない風潮っていうのがあると思うんですね、やっぱりメディアって、ね、コンプライアンスっていうのにはね、あまりそぐわない業界だと思うんです、例えば、事件者だって、どうあのドアって誰に言うとんじゃ、聞いとんじゃこらーみたいな、そういう動画をすっぱ抜いてあげましたよね、ユーチューブに。あれれだってて、まあ、寿司 の,、ね、あの某所から手に入れて でその別に津市なんかの、ね、許可も取らずにアップロードしたわけです、それでもう津、津市役所は大騒ぎですよ、だからやってることは、ひょっとするとこれは、まあね、業務妨害になるかもしれないし、まあ、趣旨義務違反になるかもしれないしで、公務員の人なんかでね、こっそり僕に情報を教えてくれる人なんか、まあ、時にはね、いや、こういうことを言うのはね、趣旨義務違反になってしまいませんかっていう人がいるんだけども、僕は。 一応説明してるんですよ僕はどうやって説明するかっていうといや、それを言ってしまうとね、いろんな報道機関だって、まあ、官邸からの、ね、情報とかな、どこぞこの省庁の消息筋の情報とか言って、まあ、リークしてもらってで、それで報道してるっていう現実があるわけですねで、それは厳密にはやっぱり守秘義務違反ですよ、それは。 だけど、じゃあなんでそれが許されるのかっていうと、それはその法律の上に憲法があるからですね、そのまあ、公務員法でね、主義義務っていうのがあったとしても、その上に憲法があって、そこに表現の自由とかね、民主主義っていうものが定められてるから、当然それで免責されるっていう理屈なんです。 法律違反だけどもね、停止的には、だけど、その憲法に定められてる国民の権利を行使してるんだから、これは法律より上 の, こと上の部分で免責されるんだっていう、そういう理屈でやってるわけです、それこそもう昭和の頃はもっとすごいことやってましたからね、なんか麻薬の売人から麻薬買ったりしてましたよ、その報道機関はね。だけど、まあ、最近は良くない風潮して、何でも、なんかんでもコンプライアンスっていうから、もうそれはおかしいんじゃないかだと思うわけです。本当に厳密に コンプライアンスっていうと、この報道っていうものはね、本当に成り立たなくなってしまうんです、じゃあもう政府のね、公式発表だけでいいんだとね。 その商業メディアが勝手なことをするなって言っちゃうと、そしたらもう完全に商業メディアの否定じゃないですか、そうするともう政府の公式発表ばっかりになって、いや、果たしてそれが民主的な世の中なのかっていうことになってしまうわけです、でやっぱり国民主権っていうものがあってね、国民っていうのはまあ王様みたいなものなんでね、じゃあ、王様にとってね、気分の悪いこと、都合の悪いこと、そういうものは一切応じてはならないっていうことになると、それが果たして世の中のためにとっていいことなのかって言ったら、 それは違ううんんじゃなないかなと思うんですよねだから、商業メディアっていうのは、まあ、やっぱり下水いんだけども、お金のためにね、お金という、もうそういうものを機動力にして、ですねその、まあ、国民の知る権利に応えているっていう、まあ、そういう、ね、光と影の部分があるものなんですね、だからここもそんな人のことを言えない。で人のことを言えないいっていう ことについてね、まあ、僕は思うところがあるのは、まあ、最近のメディアの良くない風潮として、このね、まあ、公務員の守秘義務違反とか、個人情報漏洩だとかね、そういったものを叩くっていうのは、僕は良くないと思ってる、それはメディアがやっちゃいけないこと、僕はっきり言って、それは禁じ手だと思ってる。 まあ、メディアっていうのは、あっちしってね、個人情報保護法でもね、規制対象外なわけです、だから、人の個人情報を嗅ぎ回ってね、それを設けてる立場だし、で、趣旨義務に反してね、この政府の、ね、関係者からリークしてもらって、それ、お金を稼いでる立場で、そういう立場の人間がね、その個人情報保護違反だの、趣旨義務違反だのって言ってしまうと、それはブーベナーになりますよ、自分で自分の存在意義を否定するようなもんじゃないですか。 だからそれはメディアの人間がやっちゃいけない、というか、メディア側で言う筋のものじゃないわけです、義務違反だ と, だとか、個人情報保護法違反だとか、そういうのはまあ政府側が非難する筋のものであって、メディア側を非難するような筋合いはないと僕は思うんですよね、だから僕はそれは非常に良くない風潮だと思ってます。 ただね、メディアでも僕は何でもやっていいとは思わないんですよ。やっぱりメディアにとって正義というのは、正確な情報、正しい情報をなるべく早く伝える、正確にね。で なおかつ、じゃあ、重要な情報を隠さないっていうことも大事ですよ、例えば今回のはね、あの安倍さんを殺害した犯人、あの宗教団体にね、親が属してるみたいな話が出てるけども、まあ、統一教会だってはっきり言わないじゃないですか、なかなかね、この日本のメディアというのは、まあ、一部の週刊誌なんか、これからえげつないほど報道するかもしれないけども、だからちゃんとね、正確な情報をどんどん伝えていくっていうことをしないとですね、そうしないと陰謀論がね、 はびこってしまうんですこの統一教会にしてもね、あの僕、覚えてるんだけども、それこそ僕は子どもの頃中学生の頃なんかも、毎週のように統一教会のネタやってましたよ、テレビがワイドショーで、あの桜田淳子が広告塔になってたやつですね、つぼを売ってもうけてるって言って、もうボロクソに非難してたんですよ。 統一教会のね。だけどまあ途中からぱったり報道がやみましたよね。だからまあまあ知ってる人は知ってるけどね。その統一教会の世界日報とかまあそういう系統の機関紙とかあってそういうところでやっぱりお金がねそのメディア関係者とかその政治家に出てるんでそれ黙らされてるっていう面はあるんです。これは否定できない事実だと僕は思います。でよくその陰謀論界隈にネタにされるものとしたら他にもまあ総科学会とかね宗教団体って結構出てきます。 あとはユダヤだの部落も出てくるし、あとは在日とかね、まあまあ、そういう、ね、ものの共通点って言ったら、やっぱりね、メディアがなんとなくこう報道しにくいもの、そういうものっていうのがやっぱり陰謀論になりやすいんですよね、だからね、やっぱりメディアの反省としてはですね。 そうやって何かしらタブーにしないで、それは身も蓋もない話だろうと、どんどんどんどんね、ちゃんと事実を報道していくっていうことがメディアの役目だと思うんですよね、それでものすごい非難が来るかもしれないけども、じゃあ、それで屈するんだったら、それでやめますって言うんだったら、それはプロじゃないですよ、そんなの素人と し, しか変わらないですよ、ね、やっぱりプロだったら、それは当然、時には危険なことや汚れ仕事もやらないといけないわけです。ああとねあの メディアのやってることで僕は気になるのは、その例えば何かしらこうお気持ち報道をしますよね、なんかこう、お気持ちはどうですか、印象はどうですかということでね、あるいはこのこう実家とかね、こう親族とかに群がったりとかね、あるいはちょっとやっぱ呆れたのがね、その医者に対してね、誰それの表情がどうでしたかとかね、どう思いますかみたいなことを。 聞聞くくんんだけどもそれっってて医者ににことなのかっていうふうに思う思ですよねやっぱり、僕、報道で良くないののもう一つが、やっぱりこのお気持ち寄り添い系の報道、なんかこう、感情に訴えかけようっていうような報道って、僕はなるべくするべきじゃないと思うんです、やっぱり事実を伝えるってことが大事なん で, で、それに関しては僕はやっぱりね、教育の問題があるんじゃないかなと、僕ね、うん、やっぱ学校なんかでね、皆さんね、作文とか書かされますよね。 でその作文なんかを書かせるときに、やっぱりそのテストなんかで出てくるけども、こののこ の, 時 の, こ, の,、ね、こ, のこの人の気持ちは。この 主人公の気持ちはどうだったでしょうかみたいな、そういうことを質問で、ね、出されたりするけども、いや、そんなの分かんないじゃないですか、お気持ちがどうかなんてことは。で、まあ、自分の気持ちを、ね、文章で表現してみ ま, 見ましょうとか、まあ、そういうことはね、よく学校の教育として出されるけども、でもね、それよりもね、もっと大事なのは、やっぱり原点として、その文章を書くっていうのは、その見たままの事実をありのままに伝えるっていうことがね、大事だと思うんですよね。 だから学校とかでもね、やっぱり学校教育としてやってほしいのは、例えば運動会がありました、文化祭がありました、その時のその、その時にね、何があったかっていうのを、じゃあそこにいなかった人でも分かるように文章で表現してくださいっていうのを、学校教育でやったらいいと思います。そ の, その気持ちとかその、じゃあ人の感情というものを表現しようっていうんじゃなくて、自分の見たままの事実をね、まあ、言ってみれば写生ですよ、こう。 こうそのままその自分が見た事実というものをこの文章として、記録として残す、で他の人が見て見 て, てその、ね、じゃあ実際にその文章を書いた人が見た情景というものがこの、ね、ちゃんと時系列でこう思い浮かべられるような、そういう文章を作るっていうことは非常に大切だと思うんだけども、僕ね、そういう教育っていうのが、ね、あんまりされてないように思う。今, 今はね 紙なんてただみたいなもんだし、でもスマートフォンとかパソコン使えばね、文章なんて無限に書けるでしょ、でも昔はね、紙って貴重だったんで、そんな長々と自分のお気持ちというのをね、連ねてるようなね、そんな余裕はなかったわけです、だから文章を書くって言ったらね、何々、これあり候これなき候とか言ってね、ちゃんと論理的にね、すんごいあのこうきちっとした文章を書かないといけなかったんです。あのの文ってねバカにしちゃいいいいけないですよすすよごご論理構造がものすごい、ね明確 ですからねこう自分がこう何をしてほしいのか、ね、えー、何を要求しているのか、で何を受け取るのかとか、そういうのをねもう ビ, シビシッとねこう的確に書くっていうのは、それがいい文章ですからね、今ちょっとね、そういう教育がちゃんとできてないんじゃないかなと思うんですよね、だからそれがねメディアの質の低下にもつながってるんじゃないかなっていう気がしてならないんですよね。 だからね、あのー、まあ、子供さんいたら、ですねそんな自分の感情を書いてみましょうじゃなくて、やっぱ大事なのは見たままの事実を人に伝えるっていうことがすごく大事だと思うんですよね。だからそういう教育っていうのをね、やっていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日はねちょっとね趣向を変えてね、この、まあ、メディアリテラシーというか、まあ僕なりのね、この報道というか、メディアのあり方についてお話しいたしました。